皆さんこんこにちはうんんです今日もどれもありがとうございま す, がいます私が前回台湾に行った時に不思議だったことをまとめてきましたんで皆さんに伝えていきたいと思います21個ありますありえない<笑>うすぎるでしょ行くたびに不思議に思うことがあってその不思議だったことをメモしてたんですよねそしたらなんかいつの間にか21個ぐらいあってそれをね皆さんに今回シェアしたいなと思いまして動画を撮りました第 行く傘を使わない我あ私は折りたたみ傘を持ってきたんで基本的に折りたたみ傘をさして歩いてたんですけど台湾の人はね雨が降ってないかのような感じで歩いてるんですよ氷点大夸张人けど今回はちょっとかすごい気にしすぎるとこすがあると思うんですよ。ちょっと気にしすぎるところがあると思うんですけどちょっとの雨でもすぐ傘をさすんです 台湾の方たちはもう気にしないこんな感じがかっこいいなと思いました出家店的时候我买看路上雨 D、アードケンタッキーのエッグタウトが美味しいこれはねびっくりしました以前からルーちゃんがちょくちょく言ってたんですよ 日本でエッグタウト多分売ってないんですよね。ケンタッキーで。私の印象的にはもうチキンのイメージしかなくて、エッグタウトの印象がなかったんですけど、ふーちゃんにね、前台湾に行った時に行かせていただきました。めちゃくちゃ美味しかったっすね。めっちゃ外サクサクで、 この中とろーりのエクタルトでめちゃめちゃ美味しかったです台湾のみんなはケン機はカラベア屋さんに見せながら実際はエクタルト屋さんでいうぐらいにする<笑>もう本体がエクタルトみたいなそう<笑>マジ美味しい<笑> d 3号ド ゥ, ドゥン店員同士で基本的に話してるまたはスマホを見てるですこれはね結構びっくりしました店員さんがもう普通に話してる普通に携帯こうやっていじってここにルインみたいな そんな感じだったんで結構驚きました日本では基本的にはもう接客業っていうのはお客様第一で考えて常にねこんな感じで硬い感じなんですけど、まあ、台湾と日本の中間ぐらいがいいかなと思います続きまして D 24時間空いてるる屋台がたくさんあるまあこれはちょっと屋台って言えるのかわかんないんですけどルーちゃんと夜10時か11時ぐらいに朝ごはん屋さんみたいなところが普通にあって一緒にね単品を頼んだりこれはね当チ店ンテでいうところで確かにそれ確かに24時間かもしれないね普通にパジャマ姿で大きいドリンクを買いに来る人とかも結構いたんですよああいうお店ってあまり日本ないなと思ってあったとしても居酒屋みたいな 気軽に入れるとこじゃないんでそういうところはねすごくいいなと思いました B、Ugo ・ウゴ日本のバスはバス停があってそのバス停のところに時間が書いてあるんですよ月曜から金曜はこの時間台湾はそれが全くなくて近くにいた台湾人の方に聞いてきた時にはアプリで確認するんだよえ 感じでちょっとびっくりしました確かに今の時代はその携帯基本的に皆さん持ってるんでアプリで確認するっていうのもありだなと思ったんですけど子供の頃からバス停にあるその時刻表を見るっていうのがすごいこのバスに行った時にすぐすることだったんでそこはねすごいびっくりしました D り子、まあこれもバス関係でバスは人を待たずに出発するですルーちゃんにねバス乗る前に バすぐ出発するから気をつけてって言われたんですけど、うん、何のことかなと思ったんですよね、まあ、入ったら<笑>もうほんとすぐ始末すぐブーンって言って<笑>おーみたいなあ結構びっくりしましたね基本的にはあの日本は必ずあの座ってから出発する D 地獄地下鉄は全て人が落ちないようになっているですいやれ、ね、これはねほんと素晴らしいなと思いました感動しました 結構ね、日本でも人が落ちないようにホームにガードしてるものがあるんですけど、全て終わってないんですよね。人身事故が起きちゃったりとか、人が物を落としちゃったりとか。結構それでね、遅延することが多いんですよ。台湾の地下鉄行った時に、私が行ったとこは全てだったんで、もう全てかなと思ってるんですけど、あれは素晴らしいなと思います。もう整備がね、行き届いてる。これはね、日本も見習ってほしいところだなと思います。D、バゴ。鍋屋さんは 自分でソースを作る。鍋屋さんに行った時にソースをね作ったんですよ。2回目行った時も。で、その時は、あ、このお店はそういうシステムなんだなって思ってたんですけど、今回台湾行った時に基本的な鍋屋さんはソースを自分で作るっていう、すごい驚きです。日本は決まってるんですよ。この鍋にはポン酢。この鍋には ごまだれみたいな店側が提供したものを食べるでも台湾行った時にもう自分でねネギとか薬味とかをねいろいろ入れてなんかいろいろ混ぜて食べるって楽しかったですね是非ね日本人の方もねいろいろ体験してほしいです台湾の鍋屋さん本当に美味しいですあ、你最すの5 <笑>またごわんいい D、ディジョゴ食べ物は基本的に持って帰れる。ルーちゃんと食事に行ったときに、すごい量出てきたんですよね。これどうすんの残しちゃう食べれないってときに、あ、大丈夫、大丈夫、持って帰るから、ここの店だけだなぁと思ったんですけど、ルーちゃんに聞くと、基本的にそういうご飯屋さんとかは持って帰れるだそうですよ。やっぱ日本はね、結構、持ち帰りできてもしない人が多いんですよね。っていう話。日本はそもそもその文化が、ね、そうそうそうそうあるんでオっていうのダパオそう。 これダボでお願いしますって言ったら店員さんが綺麗にやってくれてこっちが持って帰るだけそうそうびっくりしたのがまた結構日本はね自分で入れるところとか多いんですよこのタッパー渡すんでちゃんと入れといてくださいみたいな台湾のとこはもう店員さんがねその場でもう全部やってくれててあれですね素晴らしいなと思いました B 都合台湾の交通量が激しいです 以前はね、タクシーとかあまり乗らなかったんで、歩いてて、あ、バイク多いなーぐらいの感覚だったんですけど、今回ね、台湾のタクシーに乗った時に、怖くて怖くて、ほんとね、車間距離これぐらい、ほんとに、すごい近いんですよ。日本だったらもう絶対煽り運転になるぐらいの、もう、皆さんやられてる。まあ、そのタクシー運転手さんが悪いんじゃなくて、もう台湾の交通が多分そうなってるんで す, と思うんですよね。り、す、いご。信号の時間が書いてある。です。あれ結構かわいいよね。 こうやって走ってて走るあれ子供ななのかなで、時間がね近くなるとめっちゃ走るんですよ最初はね歩きぐらいなのにどんどんね速くなって走るあれねすごくね分かりやすいなと思います時間書いてあるのはすごくよくて日本のとかだとあとピッカピッカするだけで台湾の信号はあと何秒って書いてあるんでいけるいけないの判断がすぐできるなと思ったのはすごくいいところだなと思いました B、暑いのにダウンコートを着ているんですこれはね皆さんにとって暑くないのよ寒いのよ私はこれにちょっと薄めのジャケットを着てたぐらいなんですけどそれでも暑くてジャケット基本的に脱いでたんですよなんですけど周り見るとなんかすごい寒そうにダウンコートを着てる方とかいてびっくりしました寒い国行ったらどうなっちゃうんだろうみたいな感じですね B、2 3 5吉野家はレストラン いやね、これもびっくりしたけど、吉野家ってやっぱり日本のイメージだと、サラリーマンとかが気軽に入って、注文したらすぐに提供されて、食べて安めのね、一人でも行きやすい。実際ね、私も大学生の時に結構行ってたんですけど、台湾に行った時は、すごいね、ファミリーレストランみたいな感じで、結構ね、広い店内で、しかもなんかカウンターだけとかじゃなくて、テーブルも結構あって、 なんかすごいね、うん、快適な空間だなと思いました日本はあの簡単しかない店の結構あ る, あるあるあるある台湾の方はファミリー層でも行きやすいような感じしかも種類も豊富なんですよなんか見た目は吉野家なんですけどなんか吉野家っぽくなくファミリーレストランだなと思います ディー・ツスゴ。ビンランという嗜好品がある。です。街を歩いてると、結構ね、下に木の切れ端みたいな、結構落ちてて、あれこれ何みたいな。純粋にルーちゃんに聞いたんです。あベンランだよ、みたいな。もう本当にね、日本にはそういうものがなかったんで、こういうのがあるなだって感じで、ディー・ツウゴ。G がいないです。前の話と矛盾してるよ。そう。前夏頃に行ったんですごいね、G がうろちょろしてたんですけど、 今回、冬の時期にほとんど歩いてるやつはいなかったっすね。すごいと思いました。 日本の方があるよそう逆に日本の方がなんかちらほら見るなーぐらいでス両・朝ごはんん屋がたくさんあるです日本はねもう朝ごはん屋っていうのがそもそもなくて台湾行った時に朝ごはん屋があるっていうのはすごい驚きました普通に前朝ごはん屋の店がただただあるんだみたいなそこにわざわざ連れてってくれたんだと思ってたんですけど今回行った時はもうすごいいっぱいあるんですね これねすごいパラダイスだなと思いました実際に朝7時ぐらいに起きて外に出て朝ごはん何にしようかなって選べるんですよ日本はそこがないんでそこはねすごいいいなと思いました台湾行ったら太るなと思いました、D2 死後台湾人人と日本のの対応の差が激しいですねこれもね、まぁ、あ、ちょっと言っていいのかなっていうのはあるんですけど、ちょっとつわかったんだよ。そう<笑>あの。ルーちゃんと私で、末町歩いてて分かんないことがあって、ルーちゃんがね、先に聞いたんですよね。なんかちょっとあんまりいい対応じゃなくて、ちょっときつめの対応だったのかな。で、その時に俺が日本語でどうしたのって聞いた時に、すごい優しくなって、丁寧になんか日本語で教えてくれたりとか、 中国語で教えてくれたりとかしてくれて多様が違うのかなと思いました、まあ、これは日本人に限らずだと思うんですけど観光の人に優しいのかなと思いましたースバゴトイレにティッシュの自販機があるですお腹痛くてトイレ行ったんですよね普通にねティッシュペーパーの自販機があってなんでこんなとこにあるんだろうと思いながら入ったんですよね そしたらトイ拭ーーくものがないって思ってもうすぐに出て「ちょっとルーちゃん中継貸して」っつってティッシュペーパーを買ってもらいましたこちらとなります記念すべきのはい<笑>こういうのが本当に役に立つんだなと思いまして<笑>台湾に行く日本人の方はこういったねティッシュペーパーを必ず持った方がいいです「ビース・ジョーゴ」浴槽が少ない、まあ、基本的にホテルとか家とか 行ってみると、もうシャワーだけ。もう、浴槽が普通にないんですね。日本人は浴槽に浸かるのが好きな人が多くて、台湾の方はあまり浴槽に浸からないのかなと思いました。B、アスゴ。台湾のチャイムが面白いです。ルーちゃんと遠距離の時があって、私は日本でルーちゃんが台湾の時。結構ね、帰りの時にルーちゃんが電話をかけながら帰ってきてくれたことがあって、帰るたびにね、なんだこの音はみたいなことがあったんですよ。どうぞ。 台湾<笑>のあのチャイムはなんか日本みたいにピロリンピロリンとかそういうのじゃなくて<笑>結構ねあれはね爆笑してました毎回あれ結構ね驚きましたじゃあ続きまして最後の「あーすーいー」 エスカレータータの立ち位置が逆です東京は左側が基本的に人が立って台湾はその逆で右側に人が立って大阪行った時もその感じだったんではい、えー、以上で21個の私が驚いたところを説明しました多すぎる<笑><笑>もし日本人の方見てくださって共感できると思いましたらまたコメントくださいあと台湾人の方が日本に来て驚いたことと か, とかコメントしてくださると嬉しいです 「君と終わらない歌を歌おうたとえ夜が明けようとしても」